どうもこんにちは。こんにちは。今日何してんのピラミッドだよ。で今回は何をするんだあ、それ、私も、聞いてない。我も聞いてないぞ。あ、ごめん。さえ忘れちゃーあらしー。ごめんって、で今回の企画を聞いてんだよ。こ、今回は、皆さんにお知らせがあります。この度、この YouTube での投稿をしばらく休もうと思います。急だなおい。理由は2つ。 1つ目が、もっといいゆっくり実況を作るための腕磨き。いい心がけだそして2つ目は、高校卒業借りしたから、就職やらなんやといろいろやることあって単に動画制作に回せる時間がない。の2つです。今回は世界観は虫なのね。まあ出せそうな時は投稿しようと思っているから完全に投稿休むっていう確定期って感じだね。えっそれだけえっそうだけどじゃあそろそろ、終わりますか。 この動画が面白いと思った方、就職活動頑張ってと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。抜かりないな。では、また会う日まで。あずー。パクリじゃねーか。さて、収録終わったし減進進めよう。待って、霊イム。私も減進する。黄金行こうぜ。え、勤労行きたい。どっちも行けばいいのではないか。今日日曜日なんだし。バイバイ。